えたんでですか、はい、神宮さん 第, 3弾で第3弾で超ミニですよね、ねこれねね超ミニ盆栽を作っていくということでこの盆栽を作っていく途中でいいんですかねこれが、うん、途中の曲げたというところで最終的にはこんなような形 で, で、ねはい、これ何センチですかねこれ4四センチぐらいに仕上げると。うん ついいに5センチをを切ったったていうのをこれでやっていただくといういうあれですねポットで刺しておかないとでき、うん、作れないんですよね。 私みたい に, ドバチに石頭にいっぱい出ちゃうと<笑>切ったら刺し切ったら刺し切ったら差し切ってやってる刺し切ったらしたらしたかわかんないですもんねし<笑>つくかもしれないけどもその後の作業ができない、ね、こういう一本刺しっていうのは意外とさ、えー、俺は難しいと思うの、えーうん、それよりあのプランターみたいのに、はい、あの無防備にここに刺してるのが、はいはいはいはい、結構根が出やすい状態なんでね ねはい、そのうちの環境だと思うんでね、えー、ちなみに今気づきましたけどミさんのハサミが針金切れと思うこれだ金用ですよねこのハサミは何十年って使ってるけど、はいはいはい、これが一番いいんだね、はい、今まではこういうハサミ使ったけど、うん、これ使い始めて針金もすぐ切れるは、うん、はい、はいそうですよね枝もすぐこれで一、ね 本, ね、本で対応できるっていうことで。はいはい それは針金切りを削ったりとかしてるんですか。そのまま買ってそのまま使ってる感じですか。そうそうそ う, そう。ど、ええ、どちらのやつですか。これね、根芯とかなんとかってうね、あ, あの芯ですか、うん、下行けば去年暮れに買ってきた箱ごとまだ あ, あの金針さん、うん、持っているけど、うん、これはいいよね。重宝してる。うん、これでざっと枝抜き、不要な葉をあの抜いたところです。 足元の粘りの確認ですね挿し木一年目だから大した足元にはなってない全部おかですかそうですこのサイズやるのにも足をピンチでうん、もうむしろこのぐらいの細い毛は、うん、ラッジペン使わないと無理だね締まらない、ね、そういうことですね、うん、締まらないし掛けられない まっすぐのストレートの方がやりやすいす、ね、いや、うん、全然、全然書きやすいよね曲がってるとやりづらいですかうん人にやるってことはないですかその、直線が曲がってるか、うん、いやないと思うよ力入りますもんねうん1回使ったけどさ、あんまり、あの、針金が幹にしっかり巻けなかったからいいじゃないですかこれはフォルダめっちゃいいです、これはフォルこっちから入りそですでも、太いのは無理なんですけど、フォルダーはすごく、うん そうですね。これだけの細いね、だから、十分一で、うん。結構、何ンチも大きいですからね、これ。何がなんでも、も隙間開けないぞって感じですよね。<笑>本当に先端まで。<笑>すごい。これで一応、針金ね、かけが終了。は、う、い、ん、これはもう、幹だけですよね。 もうこの右にかけるってことはちょっと難しいので、これこれだわね。うん、はいはい、あとこれこの芯をあの模様に振った状態で今回は終わろうかと思います。すはいはい、これ結構そこまでなんだろきつくないじゃないですか。さっきのやつほどあの曲げ方です。曲げ方。こっ ち,、はいはい、こっちのやつら、うん、これどきつくはないじゃないですか。こっからまた曲げてこうするってこと。そういうこ と, だ、ね、と, ってってことですね。うん。絞ですか。 何でしたのをもらってうん鉢の方が全然高いね。うんうん やっぱり蜜を一回下に下ろしてから上に上げてみたいな。うん、っていうのは結局これがほら長いじゃない、はい、これ下で止めちゃうとこの方に走っちゃうからさ、うんうん、まあ途中で切ればいいんだけど少しここのところ で, 何でも束ねるっていう感じで、うんうん、で 太, 太く見える、えー、太みをね出すとかまあ俺はよくわかんないんだけどさ分かんな い, やいやだよ、ね、ですよ これが先端だったんでね。うん、ねああ、そうですね。で、これをあれ最後には枝に持ってきちしたわけ。ああ。あ、でこれで頭を作 る, る、ね。ええ、そんでこれで頭作ってゃはいはいはあ、さっきのもそうでしたね。うん。ほとんど俺のやり方そういうやり方なんでね。まあ人によって。 違うと思うけど、あれ芯で頭作るとやっぱり大きくなっちゃうんだよね。ああ、そうですね、そうです、ね。いやあ、途中あのここふたところで、はい、こういう頭立ってくれればさ、はい、それをあの芯にしあの。はい。いいですね。これだったら小枝はかけないで、幹のね針金だけで。 そ う, そう、なんか枝もそれ、あちこち、こう、うん、バランス考えながら、できちゃうってことですよね。そん曲げると、自然に、ほら、枝が、触れる、触れる、ね、触れるからさ、そういうところは楽だよね。ね、して、針金かけてはいらないから、うん、メガネもいらない。ですメガネ眼鏡、眼鏡、眼鏡、ね、眼<笑>鏡、ね、眼鏡、眼<笑>鏡、眼<笑>鏡<笑><笑>。ちなみに、この、これで、今、何年ですか。これだと、あ、曲げて、まだ。 月月ぐらいほんで今度、ねねね、葉がどんどんどんどん伸びてくるからさ。ね そうしたら枝の振りをもう少し考え、うんはいはい、考えるとかね。針金かけないで頭できちゃったってことですよね、うん。ね。そう で, すねでこれが本当元々の頭とですね、うん。だからこのぐらいのでこのようにいて針金かけて、うん、当時園なんかのお祭りの時に置けば結構出ると思うよ。うんうんうね、出ますよね、うんかわいいっって。これでもやる人めっちゃ多いと思いますよ。できますね。これね。ねこれまで真似できますからね。うんうんうん、やってみたって。 ってね、ってツイッターでなんか太いなきゃっていうのは天候ある人とか、うん、力不足な人、うん、私とかは道具ないと思いんですけど、うんあね、これなら今20分かかってないです、うんです、ねうん、そんな感じでできるしほん で,、ね、で小枝にあの針金かけなくてもさ、うん、あのふ振りながら芯を持ってこられるそうですねあえて芯を俺これをっていうわけじゃないけどかけてる最中に芯ができたなっていう感じ、うんうんまあ多分そうなんですよね、うん やりななながら考えて、てでででででききちちゃゃっっったたたことすすね、うん、まあ、今ではできちゃった子みたいなんゃないできちゃった子だ<笑>全然話りがとうお金もかかんないしさ、うんうん、宣伝すれば結構人口を見るいっていう感じでさ。はい でもイメージはあこういうふうにできるんだって、うん、いう感じはなかなかね分かんなきゃできないですよ ね,、うん、うすねこういうサイズで作るっていう発想があんまないう、ね、なんかこういう畳み込み作るってどなたかがやってらっしたんですか、うん、それとも川宮さんがもう思いついてうん昔ね盆栽世界にのってたんでね こういう作り方ですかうん。長野のもの、ね、なんていう人だか忘れちゃったけど、えー、もうなくなったみたいなんですね、えー。それで、ああ、面白い作りだなと思って、うん。こういう小さいやつですかいや、大きいあ。大きいやつですか、うん、みんな、このこのぐらいの、えーうん。それを小さいのにやってみると、いいと 面, 白い面白いんじゃないかなと思って。えー、うねあの防災世界さんもね。結構昔ですよね、それ。きっかけです。うん、もうだいぶ 昔, 昔ですよ。 今さんがほら、庭でこのぐらいの焼き締めの鉢に入ってたき、ええはいはい、上が畳んだあるやつああありあってあれが8 18年10年ぐらいかかってると思う、はい、はい、はい、ありいましたね。 そうするともうもが金、ね、全部あの外せんじゃな い,、はいはいね、そうするとあのくしゃっとした自然の味 が,、はいはい、が出てくるからそうですね、まあ、ある意味あれ完成形 で, で, しょう、ね、ですよねさりなんか も, もう自然にねできちゃってましたしねあと古くなるだけですもんねそうそ う, そう、うん、葉をもう少し、ね、こんもりさせるそうですね、うん、8年ででもできあれだけが作れると考えたらいいですよね挿し木で毎年増えていくしそうそうそ う, そうでも、うん、遅いよ もうい、もっと、もっと早くですか。<笑>早く、できねえかなっていう感じ。<笑>ね、なるほど、これ挿し木。で、うん、このもんなことですよねそうそう。まだやったばっかりですよね。うん、これだから、こ、これは、もう、やりたい人いっぱい出てきますよ。これは、どういうことですか。挿し木で、いや、要は、ぐねぐね、畳み込んで、うん、これだけできちゃうよって、これこそね、五センチ以下の。うん 最終的には模様着に 作,、えー、作れるからこ、えー、れだけ小さい木を模様に作ったら、えーそうですよね、驚きますよね、うん、だからお金もそんなにかかんない挿し木ですからね場所も取らないですよねいわゆるアパートグラスにも。 『ダンチズマ』でででででもももしらきききるるるるるマママじゃゃななくてててんっっっかかかかすそそちち行行ううれまょ映映映画画画見シリーズでね。<笑> 単純なシリーズつけたらもう完全に盆<笑>栽からかけ離れちゃした